皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年3月19日、数日前から粘着していた悪いブートキャンプですが、片手剣の特技ダメージ合計10万点の実績をようやく解除できました。その記念として、その様子を垂れ流すことにします。何かの参考になれば幸いです。 下準備としては、攻撃力を上げることに特化した装備とアクセサリーに変更することです。すなわち、ラストチョーカーや武人将軍の指輪とかですね。使う特技は、基本的に早ブサギりで、チャージが溜まったら、不死長天部や超早ブサギりを使う感じです。ダーマ神殿で、スキルセットの調整をすると楽かもしれません。ボーナスタイムになるまでは、必殺などは基本的に温存します。それでは、ボーナスタイムまで特に解説することはありませんので、黙ります。 まだまだこれからだぜ決まっていけよ 一踏ん張りだ油断してくたばるなよ体は温まったか本番はこれからだぜ 一長寿したぜさあ全力でいけよさてボーナスタイムですまずはテンションブーストを使いますそして温存しておいたアルテマソードとギガブレイクを叩き込みます時間が余ったらク コ, コン無双も入れるといいでしょうこれでギリギリ10万点超えましたもっとうまくやっている人の動画がたくさんあるかと思いますので詳しい解説はそちらをご覧ください 時間切れれれだだお疲ささんさあ結果はどうだ俺の期待に応えてくれ実績解除の報酬を受け取ろうと思いましたが経験値の晴天がちょっと残念ですガーディアンのレベル上げが終わってしまったのでこれを受け取るのが次のレベル上限解放が来てからです